日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらサーティンワ1アイスクリームのアイスクリームケーキバレット6を食べたいと思います、まあ、以前スプラトゥーン3のコラボケーキを食べた時にいつかノーマルのポッピングも食べてみたいなとポッピングっていうかあのアイスを上に乗せたアイスクリームケーキも食べたいなと思ったんですけどよ く, かよく考えてみたらもうレギュラー商品全部食べていてあの上に乗せるアイスが限られてしまうんですねなよね それだったらこっちの方がちょっと大きいし値段も低抑えめなのでいいかなと思ってパレット6買ってみましたではえっとみ並みを取ってみうーんアイスでもやっぱりついちゃいますねそこのところは仕方ないかではまずこちらのチョコレートから<笑>名前入れてもらいました、まあ、いちまあ早い気もしますがねではいただきます チャンネル登録よろしくお願いします<笑>私をしっかり味わっていろんな冷たさと甘さ堪能してねええしっかりと堪能させてもらいますよと思ったら意外と苦い部分もあったりして音並ぶ一面もあるんですね<笑>さらに何が来る おぉパチパチも来るな久しぶりで美味しいあとは甘酸っぱさもやっぱこういうのはいいなまた生かしたアイスケーキ食べたいですねその時はよろしくお願いしますと話はまだ終わらないな次は何を食べるパリパリカリカリとしたチョコレートも美味しいし キャラメルもほろにないさらにはほんといろいろ楽しめるごちそうさまでした苦みのあるコーヒーやチョコレート甘酸っぱいストロベリーやラズベリーかなブルーベリーかなどっちか分からないさらにはパチパチと弾けるサーティーワン特有のあのポッピングシャワーまで入っていて さまざまな味を一度に楽しめて本当に美味しかったですうん1つでこんなに満足できるな本当に嬉しいですねしかもアイスクリームなので崩れにくいのも嬉しいところです<笑>まあ自分が、まあ、車の免許を持ってないっていうのもあるのですがどうしても持ってくる時にケーキが崩れるっていう事案が今まで本当何回もやってるのでそういった心配をなく持ってこられるというのは本当に嬉しいですねもちろん 限度はありますけどとても美味しかったのであなたがケーキやアイスクリームが大好きならぜひ食べてほしいですという今回食べたバレット6はどの味も本当に美味しかったので全ての味を5点とさせていただきますねうんしてるわけじゃないですよご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです塩分終焉